私は旭区よりやってまいりました絆白歳と申します昨年この梅山陶芸祭初参加させていただいたのですがまだまだ私たちのことを知らない方いらっしゃると思います全然ね今興味ない方いらっしゃると思うんですがよかったらこの機会に我々の演舞ご覧ください大阪旭みこし祭りの和光度の熱気お見せいたします 今年のテーマは触れないこの会場を触れないに染め上げますどうかご声援のほどよろしくお願いしますそれではくれんに染まるあの場所へ 二人が、ね、形を成し「辛さずともせ思いをせ」 岩内さんもありがとうございました